アライメント調整で検索したら、ここに馬をかけて作業していました。それもちゃんとしたお店が、揺すったりどついたり蹴ったり飛び乗ったりしてみましたが、意外なほどにびっくりともしないですね。グダグダになりつつもなんとか一時いじめが終わったので、やっと動画にできます。フロントは一箇所しかないんだよね、ここ。 苦ロの割に動画にできるところが少なくて悩ますが、安全に作業するために、かなり高いスロープを買いました。どれだけ押してもグらつかないのに、安全がどうとか言われる前に、パパッと動画を進めていこう。日付も作業手順もバラバラで、撮影以外作業がメインなので、雰囲気だけ流すことにしましょうね。フロント側であえて映さなかったけど、ねえねえ、周り止めなしで、トルクレンチもなしで、適当に締めてたと思った 奥の方は緩める時から大苦戦だったので、手前からやりましょう。リアサスペンションアーム、1 7ミリで、1 1 0ニュートンです。スペースもない中で、かなり強い力を要求されるのと、周り止めもする必要があるので、この作業は地獄です。 シレットカッター、17mm と 19mm のロングストレートメガネが、リアの足回りでは大活躍します。手持ちのソケットがディープタイプしかなくて、力がうまくかからないです。そして、メガネレンチをどこかにぶつけながら回り止めにすると、勝手にしまっていって、抜けなくなることがあります。ここは手前に来てるからやりやすいですね。めんどくさいというかバカらしいけど、東京行ったばかりで疲れてるし、どうせラチェットついてるし、メガネレンチがークルグクル、これがあと何箇所もあります。 次は、リアのスタビと車高調と、ハブのところを繋ぐアームの、ハブと繋がってるところですね。その隣の、車高調を止めてるボルトも本締め。変わり映えしませんが、その1個向こう側の、スタビリンクの 14mm も本締め。ここだけ 38N と低いので、油断してるとオーバートルクになりそうですね。次が一番奥まったところにあります。サスペンションの下側のアームを下ろすために、どうしても緩めなきゃいけなかったやつ。 次はここ、トーコントロールリンク、だと思います。片側が確か 22mm で、100ニュートンでしまっています。締め付けてみたら空回りしなかったので、押さえのレンチは使いませんでした。次が問題なんだよな、アッパーコントロールアームというらしいんだけど、言われてもわからないような場所にあります。Y の字にアームが伸びてるのが見えるだろうが、そこの根元をなんとかして緩めた後、締め直さないといけないぜ。今ちょっと映ってますね。左側、右側、それぞれあります。 変な返しのプレートみたいなのがついてて、工具がかからないんだわ。落ちたわクソが。反対側だけでも取れないかなと思ったけど、どう考えても無理そうでした。アーテが抜けねえ、もう撮影以外でやる、もう一つ気になるところがあって、フロントの減衰調整ダイヤルを外したのですが、返しても無反応になっちゃったんですよね。ついでに一旦外して、トップナットも増し締めしようと思います。 この延長アダプター、揃えて使わないと、ずれちゃうらしいんですよね。キャンバーを調整する六角の頭にぶつかるので、かける角度にも制限がかかります。体勢的にかなり苦しいですが、こうやってトルクチェックします。減衰調整ダイヤルのところの六角、どうやら16ミリらしいんですね。 そんなサイズ持ってねえよ、と思っていたら、インパクト用に買った中華製安物ソケットセットが、クソ丁寧に1ミリ刻みだったので助かりました。そういえば車高調のトルクチェックが、下ろした状態じゃできませんでしたね。いつまで経っても終わらないから、撮影以外でやっておきます。次はバンパー補修かな。ダラダラのせいで、1週間以上かかっちまったぜ。